懐かしいこの懐かしくないんだよ、うん、俺らがやり始めたぐらい、うん、パソコン置くっていうスタイルはなかったもんね昔まあ前はね主流になってきて、うん、よかったなっていう気持ちなんだけど逆に俺らがやんなくなるのは違うと思ったわけよ、うん、なるほどね、うん、ちゃんとやろう<笑><笑>はいはいどうもおはい、どうも水溜りボンドですお願いします全部一応頑張っていきましょうということで、はい、頑張っていきましょうはい今日もまあ久しぶりのねはいもうこういうスタイルでなんか響きがあえっすごくない なんでんなんかああああ、あ, あ, あ響いてるあっこの辺りこいつを置いっとけばあまあいいや、ね、このまま行こうもはいということでねはいということであ響いてる な, <笑><笑>なめっちゃ感動したのがあって最近、うんうん、まあしっかりは見てないんだけどね「ドラえもん」の最終回こんな反響してる大丈夫こんな反響してるっけファンファンファンあ おすごいよあいやすごっあっ何あっ変ななにに変響き方だよね、うん、パーン急急いや、これすごいこと言っていい、うん 俺なんか、ごめんね、うん、企画次の撮ろうとしてるのになんか音響くとこに幽霊いるらしいやーばっあーらしいホンとに1回やめるこの企画一回やめてこっちの企画戻す言ったす戻すかマジですっごい響いてるね急にホテルとか行った時に、うん あの、パンパンってやるの、はい、んなああああみんなっていうか聞いた話 で, ああでなんでこれをやるかっていうと響かなかったら幽霊がいないということだからああ響いたらいるといやすごくな い, い, くないああマジでやばいんだよあああこれおかしいんだよ、うん、しかも急にだからねいう心霊写真の動画が撮り終わってっ毎日1本だとしてもこれはあとの部分で、うん、そうそうそうそうそうそうそうううそうそうそ あの、古くからその神社とかに入るときに、まあ、手を叩くんですよ ね, そ う, すねそういうものとしてああなるほどあいやほんとに響くわどんどん強くなってるとすら思う本ほんとに何も置いたいからねうんなんかわざと響くくだりやってるわけでもないしあ あ、うんうん急に動画取れないじゃんねやめろようん映っちゃうかもしれないじゃんねえ